今回は丸まった猫背が一回でスッキリする内容になっています。40代に入って猫背気になってませんかデスクワークや家事、筋肉の衰えなんかによって背中が丸まり首や肩の凝りが取れにくくなり胸はたるんで背中や脇の下に脂肪がたくさんつく。そんな悩みがある人は一緒にやってみましょう。まずチェックをしてみましょう。頭を。 上下に動かしてみてみください首の重さどうでしょうか次は肩を後ろに回してみてください肩甲骨の動きや肩の重さ背中の可動域なんかどうでしょうかまずはゆっくり首を上下に動かしましょう首の筋肉も硬くなると首凝りや猫背の原因にもなってきます して筋肉やわくしましょう。次は左右に向いていきましょう。痛い人は無理しないで。筋肉ってね、一回でも動かすと体変わってきますからね。 はい、じゃあ今度は交互に手を後ろに回してみましょう大きく回す方がいいです今回一種目が全部20秒になってますからメニューは多くなりますけどいろんなことをやる方が体変わりますからねたくさんやっていきましょう 今度手を伸ばして振っていきましょう今回のメニューはね朝食後食前寝る前どのタイミングでも結構です1日1回行うだけで上半身の姿勢みるみる変わって体の疲れが取れてきますからね 今度は手を前に伸ばしたら肘を引いてみましょうぐっとゆっくり前に伸ばしたらしねりながら肘を引く引く方を意識してください胸を張りながら 肩をぐーっと高く持ち上げたら一気にストーンと落としましょう息を吸いながら持ち上げたら吐きながらはー肩を落としますはー吸って吐く力抜くとね肩こり取れますからねオッケー。 で今度は親指を後ろ向けて手のひら顔を向けましょうダブルを作ったら後ろに引っ張ります胸を張りながら後ろに手を引っ張ったら戻すもし肩がねだるくなったら休みながらやってくださいたくさんメニューがありますから最後まで頑張ることが大事ですケー。OK で今度はね親指を後ろに向けて肘を後ろに動かしましょう交互に肩をね後ろに回すことで猫背が解消されてきます猫背の人はね肩がね前に向いてますから後ろに動かすことがねすごく大事になってきます。 今度は今の両手で行っていきますよもし肩がだるくなったら下ろして休んでくださいねこれ結構肩がだるいですよねあとがだんだん楽になりますからね頑張ってあ肩がきつい オッケーオッケー今度はね楽に腕をね力抜いてブラブラ動かしてください肩首一回力を抜いてちょっとリセットしましょうね私すごい肩だるいんだけどっていう方もいると思いますがみんなだるいですからねこれ。 はい、今度はね軽く踏み切ってもらって上に手を伸ばしていきましょう肩よりもね手を高く上げることってあんまりないですよねしっかり肩をね動かしていくと猫背も治ってきますからね 今度はね大きく後ろに回しましょう五十肩の人はねゆっくりゆっくりね無理せてやってください腕を張りながら大きく息を吸いながら 今度は手をね前に回していきましょう肩痛い人は無理しないでくださいね腰から背中を丸めていきましょう よし OK、今度はね後ろに手を組みましょうこのままキープしてください胸を張ったままでできればね上向いてください腕を斜め下にね下ろすようなイメージです。 今度は手を前に組んで前にしっかり引っ張ったら休む奥に手を引っ張ったら休むもうだんだん猫背で治ってきてますよ このままね、手をお腹に当てて、脇を締めて、キープです。胸張って。息吐きながらね、お腹を引っ込めながら、脇締めてください。胸張って。 今度は手をね頭の後ろこの手をね遠くに伸ばしてみてください交互頭の後ろでね手を遠くに伸ばすこれでね肩この前胸筋なんかが伸びてね猫背改善につながりますからねよしケー、OK 今度は手を頭の後ろ、脇を開いて閉じて、繰り返してください。しっかり胸をね、入りながら肘開いて。閉じる。開いて。閉じる。開いて。閉じ る, る。あと少しですよ、頑張って。 今度はね手を前に伸ばします交互にね遠くに手を伸ばして少し斜めにね手を伸ばす感じで片っぽは肘をしっかり引いて片っぽは遠くに伸ばす はいじゃあラストは正座です手を顔に向けてくるくる回してください結構早くです早く早く胸を張りながら肘も引きながらですね オーケー、はい、最終チェックしていきましょう。まず首をね、上下、向いてみてください。上に向くのが少し軽くなってませんか今度はね、肩を後ろに回してみてください。結構使った後な の, のに肩軽くないですかどうですかビフォーアフター出た人はコメントで感想を教えてください。